いいいつも動画を見ててただきままししありがとうございますする着物をるんです次に訪れますのはメガネ橋になります薄い第三丘陵というのそうですあちらも雲バイクに、えー、負けず劣らず紅葉が美しい場所なんだそうですでは今回も旅の運動体験を一緒に共有させてくださいそれでは今回の旅も始めていきましょう たった今、メガメネ橋に到着しました。これからで探索してみたいと思います。見てください。ものすごく高いです。明治時代にできた建造物で、ここにありません、ね。こちらを見た方が良さそうですね。ドイツの山岳鉄道で実用化されていた、組織という運用方法です。こちらね、鉄道が高崎横川間を越されてたんですけれども、マットというのは、ドイツ人の技術者の方の名前なんだそうです。現代は変わっていないらしいんですけど、 着物なのでそう踏まないようにゆっくり行きましょう橋だけではなくて橋の周りの風景なんかもね一緒に楽しみましょう紅葉のシーズンですし着きましたねここは第6号トンネルなんだそうですベンチもあって意外とくつろげそうですよちょっとだけ中入ってみましょうか トンネルの中は、こんな感じになっていますやっぱりちょっと、ひんやりと涼しいですねいやー、なんか思い出されるのは勝沼に行った時に、昔の鉄道のトンネルの跡があって残念ながらそちらは老朽化の影響で入ることはできなかったんですけど いやーこれどこまで続いてるんだろうちなみにこのトンネルの中のこの照明なんですけれども午後6時には消灯しますあまり離し過ぎると戻れなくなりますのでこの辺りにしておきましょうでは実際に歩いてみましょうそして一緒にこの紅葉も一緒にお楽しみください くださいメガネ橋から見るこの紅葉の美し い, いコントラストを素晴らしい自然の芸術だと僕も改めて思います。 映せないこのトンネルを映せる。 やっぱりメガネ橋も興味があるみたいなんですけどこのトンネルの中に関してはもっと興味があるようですねもう僕の前の前の後ろもこのトンネルの中探検してみようっていう人たちで列ができてますこの中もかつて鉄道として使われてたんだそうです また新しいトンネルに入ります。 新しいトンネルが見えてきました。 さすがにここまででしょうかいやですが素晴らしい景色を見ることができました満足です今回の動画はいかがだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうか面白いと思っていただければ嬉しいです最後までご視聴ありがとうございました